では、9時になりましたので、ハッシュタグ20時間つながろう9時からの回、Code for Japan でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。でですね、まず最初に、えー、とツールのご説明をさせていただくんですけれども、こちらのイベントで取り入れているツールが、 えー、とコードフォーメリマの青木さんにご協力いただいてあの、コードフォージャパンのイベントで使わせていただいている UD トークというものになりまっ、えー、と今、ズームの中に入っている字幕さんという名前 の, あのユーザーのところを見ていただくと、そのまま字幕を見ていただいたりとかと、日本語のそのまま文字に起こしていただいているもの。あら、いや、高井君、お願いします。いや、行きますか。戻 っ, ってき た,、はいてきたはい。はい、私が消えました。 はい、そうですす<笑>気をつけますね、はいでえっと、ここからオープニングでまず CivicTech とか Code for Japan というものについてご紹介させていただいた後にあのに今日のです、ね、スピーカー3人からプレゼンテーションをしていただいて<笑>でその 後, 後後半がパネルトークなので皆さんからご質問いただいたりしながらみんなでお話ができたらなと思っています。 今後の活動だったりとか、あと次の時間のイベントの紹介をさせていただいておしまい。になります、はい、で今日のゲストというか、スピーカー3名なんですけれども、1人目が大学で音楽を専攻している渡辺さん。で、2人目が高専生でエンジニアとしてコミットしていただいている吉川さん。で、3人目が高校生でインターンとしても Code for Japan で活躍をしている高井くんの3人ですね。 ご紹介をさせていただいて3人にお話しいただく形です。はい、では、お話に入る前に、そもそものシビックテックっていうものと Code for Japan についてご紹介をさせていただきたいんですが、インターネット外よくお願いしてもいいですか、はい、じゃあ、説明を始めます。えー、シビックテックとは、えー、市民自身がテクノロジーを活用して課題を解決する取り組みです。で、えー、クラウドファンディングだったり、 行政のオープ2009年に Code for America という組織が設立してですね、これがシビックテックを世界に広める、まあ、きっかけになったわけなんですが、この Code for America は何かといいますとです、ね、ジェニファー・パルカさんによって、えー、2009年から活動が開始して、えー、現在は80を超える地域のアメリカの国内の Code for コミュニティが存在します。 でえー、これから2つほどちょっとコード・フア・メリカの事例を活動事例を説明したいと思います。で1つ目がですね、えー、クリア・マイ・レコードといって、これは、えっと、カリフォルニア州で受けた優先判決を無料で法的に抹消できるっていうサービス で, で、手続きが10分で終わるっていうのが売りなんですけど、これはそのアメリカってすごい犯罪率が高くて、人口の3分の1が 犯罪率持ってるって言われるぐらい高いんですね。で、1回犯罪歴がつくと、出所しても教育も受けられないし、家もないし、職もないっていう感じで、その生活ができなくなって、で、結局再犯してしまうと。で、再犯率が高くて、で、えー、そういう再犯をまあやめさせようっていう目的で、クリアマイレコードが誕生しました。で、2つ目がですね、えー、ホノルランサーズという、まあ、これはもう名前の通り、 このルール市民のための QA サイト で, で、えー、なんかその質問の範囲がすごい幅広くて、野生の庭に来た野生のオンドリーをどうすればいいかみたいなことから、市内で免許の取得方法とか、そういう真面目なことまで、結構幅広い質問があるんですね。で、こういう、あこういうなんだろう、カジュアルな QA サイトって、行政だけじゃ絶対作れなかったと思うので、シビックテックの典型例として紹介しました。 で続いて Code for Japan とは、えー、共に考え、共に作るコミュニティで、えー、2013年に設立されました。でこれまで の, その市民と行政の関係って、市民が要望とか苦情を出して、行政がそれをサービスで返すっていう仕組みだったんですけど、c、えー、ビックテックコード o d e for Japan では、えー、市民と行政が協力して、えー、企業とかも協力して、アイデアを出して、データを使って、テクノロジーを使って課題を解決していこうという。 取り組みでございますで現在、えー、日本国内に、えー、地域ブリゲード、それから Code for Cat、Code for Youth など、地域関係なく活動しているブリゲードは80近くありまして、これはアメリカに迫るぐらい多いです。で、えー、この各コミュニティっていうのは、Code for Japan の傘下っていうわけではなくて、それぞれが独立した機関になっています。で、Code for Japan もまた一つの独立した機関です。 で、この Code for Japan と世界をつないでいるのが Code for All というアライアンスで Code for America とか Code for Brazil など世界中の Code for 何々と、えー、日本をつないでいるんですが別に Code for All の中が Code for 何々という名前の組織だけではなくて例えばオープンデータコ k ボとかオープンナレッジ l ルギーとかあとはチナープロジェクトといってこれは、えー、マレーシアの サービスで行 政, の行政に国民の声を届けようという目的で設立されたプロジェクトで、こういう c o d e っという名前が付かないプロジェクトも c o d e ォ a l l の一環として、えー、存在します。で、えー、Code4ALL は一昨年ですね、一昨年にグローバルサミットを開催していて、その時には c o d e ォ j a p a n の方も何人か参加していらっしゃいました。はいいありがとうございます それでは、えっ、ー、と、Civic Tech と Code for Japan の紹介ができたので、うん、次がパネルの3人の紹介をしたいのですが、見えてます、はい、大丈夫ですはい、ありがとうございますで。3人のご紹介なんですけれども、今回ご紹介する Civic Tech カーは3人とも学生ということで、 えっ、ー、と大学で音楽を専攻する傍らエンジニアとして東京都のコロナサイトのプロジェクトに参加をしているはいありがとうございます渡辺さん明総さんとあと北海道の高専生で北海道側の開発に携わっていた吉沢さんですねはいありがとうございます<笑>すごいあのなんか、ね、あの有実<笑><笑>はい 3人目が屋田貝さん、高校生のインターンをしてて、屋田貝さん、計、う、算、ん、で送りさしていただきます。はい、何の音だろう大丈夫ですかそしたら、まず1人目はですねこの左から順番に紹介していくので、1人目が渡辺さん、明宗さんで CivicTech×OpenSource というタイトルでお話いただきます。ははいそれでは 渡辺さん、よろしくお願いします。はい。対、は、話、い、をスタートしていきます。え、皆さんこんにちは。おっと声が。え、大学生シビックテックエンジニアの渡辺京です。え、今回はシビックテックかけるオープンソースと題して、私がシビックテックのどこに興味を抱いたかというのをお話 し, していこうと思います。 えー、まずは自己紹介から、えー、今回の目標は30秒。はい、きます。えっ、ー、と、名前は渡辺京と申します。インターネット上では、瞑想ミュージシャンという名義で活動しています。えー、東京芸術大学、作業家2年で、Code for Japan のインターンです。そして今回、学生シビックテッカーの称号をついに手に入れることができました。その他、ソーシャルメディア系アン方ントはこちらです。GitHub スポンサー開設中です。交互期待ということで、はい。ちょっとオーバーしましたね。はい。そして今回のあらすじをご紹介していきましょう。 えー、私がまずいかにオープンソースが大好きかという話で、次にシビックテックとの出会い、そしてシビックテックし続ける理由、最後に具体的な活動例をちょっと見ていきたいと思います。これは声入ってますか大丈夫ですか入ってます。はい、見ていきましょう。それでは一番オープンソース大好き人間ということで、<咳>そもそもこうオープンソースとは皆さんこう何だと思いますか、ね、で、オープンソースっていうのはこう大きく4つ条件がありまして、 ソースコードを見られるだけでなく、使える、直せる、配れるまで満たせて初めてオープンソースと呼べるようになるというわけなんですが、まあ、そのオープンソースの具体例をまず世界規模から見ていきましょう。例えば、この古き良きネットスケープというブラウザがありましたね。まあ、私はもう実物を見たことはないんですが、実は。果たしてこれは過去の栄光に過ぎないのかっていうのは、そうじゃないです。実はこれはオープンソース化されて、Firefox に、D に転生してるんですね。 で、またもう一つ、アンドロイドっていうのがオープンソースを使って、さらにアンドロイド自身もオープンソースとなっているという、そんなことがあります。で、私の周りは一体、私の周りでは一体、オープンソースというのはどういうふうにこう活用されているかというと、ディスコードの b ッ t をオープンソースで開発している方っていうのは世界的にも多くて、私も実はその一人です。で、また b ッ t の翻訳にも携わってたりします。で、もう一つ、こう例を挙げると、ウェブサイトの制作っていうのをオープンソースでやられる。 行われていて、まあ、これは東京都のコロナサイトとかがまさしく当たってきます。で、なぜ私はこれほどオープンソースを愛してオープンソースにこだわるのかというのは、こう、開発省の違いにヒントがあります。で、一般的なソフトウェアっていうのは、開発者が開発者製品を提供して、ユーザーが利用してフィードバックを送る。で、対してオープンソースのソフトウェアでは、開発者は利用者であり、利用者はが開発者でもある、それぞれの知の集合体がソフトウェアとして完成することになります。で、このような過程で、 技術発展に貢献できるとか、という喜び、またその実際のものに触れることで、大きく早く成長できるというのが2つメリットがあって、これが私をオープンソースの沼にはまらせているというわけになります。さて、次にシビックテックとの出会いについてなんですが、私のシビックテックの入り口というのは、東京都のコロナ対策サイトだったんですけど、果たして出会いは偶然だったと言えるのでしょうか。 東京都のコロナサイトっていうのはオープンソースで開発されていましたので、これはもう出会うしかないという必然的な結果だったと言えます。ということは問題になるのはこう、出会いは出会ったけど、その後ずっと続けているこの理由ということになるんですが、ここで先ほど見てもらったこの一般的なソフトウェアと、えー、オープンソースの違いの図が再度登場します。で、勘、まあのいい方ならもしかしたらもう気づいている可能性はあるんですが、えー、この図に出てくるユーザーと開発者っていう関係性は、この今、えー、先ほど 矢、えー、田魁夫さんとかが紹介してくださった、このイベント冒頭出てきた市民と行政の在り方、これにすごく共通している部分が実はあるんですね。このように、えー、と 共, 共に作るという意味で、えー、とやはりこうオープンソースとすごい似ているということで、えー、シビックテックっていうのはこうオープンソース的な新たな発想であるこう、抗議の政治参加といえるのではないかというところに非常に僕は可能性を感じて。 自分の中で漠然とやりたかったことが、このオープンソースでやってきたことと結びついて、Civic Tech という概念で既に存在していったということに感動しました。ということで、えー、っと最後に Civic Tech で具体的に何をしているかというのを少し紹介したいと思います。えー、例えば私はプログラマーを主にやっているので、えー、コードを書くとか、そのあとは他の人が書いたコードチェック、あとは そ, のそもそもの開発の方針を議論するということがあります。これは例えばコードを書く例で、えー、っとついこの間、 8 days ago なんで、2週間ぐらい前にやっ、えー、完成したやつですね。これは、えっと、東京都のコロナサイトで、えー上の方に、グラフの上の方に出てくるモニタリング指標ってやつですね。まあ、これはサイトをちょっと見ていただけばわかると思うんですけど、実際にこうコードはこういう風になってるみたいな、こういうのを GitHub でやり取りしています。あとはその、さっき言った他の人が書いたコードチェックというのがあって、えっ、ー、と、 まあ、基本的に OK を出したりするんですが、これはこう、ただ単に OK を出すだけにして、もっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを、どんどん言っていくっていうのが、やっぱりそのオープンソースのミスかなと思います。あと、その開発をどうしていくかっていうのは、やはりそのいろいろな意見が集まるので、それをどうしていくかっていうのもここでやっています。えー、その他にも、まあ、私以外のこう 職, 職業というか、役割でいうと、ウェブサイトやアプリが、こう、まずそもそもどういうふうに作る、どういうイメージ、 で作るるべきかっていう考える例え例ばデザイナーみたいな役割もありますし、できたものをその実際にテストしてもらうとか、他のこう方にも、えー、テストしてもらうっていうのをやってもらう人がいるかなと思います。えー、以上、えー、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これはどうやってもやる、えー、じゃあ、やめ方がわからないさん。え<笑>っとね、基本からは、うん。赤いボタンが。 あ, あ, ありましたねちっちゃいですね、はい。はい、OK です。ありがとうございました。で、えっ、ー、とですね、皆さんもし質問があれば、あの全然チャットにか書いていただいて大丈夫なので、えっ、ー、と、今までの渡辺さんとか、次の吉沢さんとかもし質問があればあの、ぜひ気軽にチャットに書いてください。ありがとうございました。じゃあ2人目ですね、吉沢さんのシビックテックに参加してというところでお話をいただきますよろししくお願いします。 はい、えっ、ー、とシビックテックに参加してということで話させていただきます。では、まず自己紹介からさせていただきます。えっ、ー、と吉澤太夫と申します。えっ、ー、と旭川工業高等専門学校の電気情報工学科の4年生18歳です。 えー、シビックテックには今回の新型コロナウイルス対策サイト、まとめサイト、北海道版の方でシビックテックに初参加をしました。で、現在は別なシビックテックプロジェクトにも参加をしています。気になっているものとしては、フラッターとか、あとは WebRTC とかが今はすごい気になっていて、えー、勉強中です、はい。では、今日話させていただく内容です。えっ、ー、と シビックテックに参加した経緯と理由、参加前に感じていた不安だったり、それに対する回答、そして、えー、と実際に参加してどうだったか、どういうふうに思っていたかっていうことを話させていただきます。ではまず、シビックテックに参加した経緯と理由です。はい、まず、家にあの外出自粛の影響で家から出かけられないと、で、暇をしていました。はいそこで この左側のツイートが流れてきました。はい、Next.js が使われていると、引用リツイートだったので、そこに、えー、とリポジトリのリンクが貼ってありまして、そこで Next.js が使われているってことが分かって、何か自分も知っている技術だったので、何かお手伝いできるんじゃないかというふうに思いまして、えー、と参加をしました。はいまあ 経緯と理由は似たようなことになっているんですけれども、まず外出自粛のために一日中出かけられなくて暇をしていたと。で、アイキャッチがかっこよくて惹かれたっていうところも大きくありました。で、NEXTJS という自分がよく知る技術が使われていた。で、4番目としては自分にできることを何かしたかったっていう感じになります。で、次は参加前の不安とその結果、結回答ですね。 同じ年代の人もいるのかもしれないっていうふうに思ってそことのつながりが少し増えたらいいなと思って参加したんですけれども社会人の方ばっかりですごい緊張しながら最初の方は開発を行っていました、はい、体育会系でタスクとかめちゃくちゃ振られて大変なのかなと思っていたんですけれども自分にできることを自分にできる範囲でやるというふうな感じでした。 何か自分にできることが本当にあるのかなというふうにちょっと不安に思っていたんですけれども何かしらいろいろとやることがあるので何かしらの、えー、とことでコミットできるということが分かりました、はい、では実際に参加してということで私は学生として参加をしました学生として参加したんですけれども気兼ねなく意見を入れて自分から積極的に関わることができる ということが分かりましただけど同年代の人いないんじゃないのっていうふうに最初の、えー、と前のスタイルで言わせていただいていなくてちょっと緊張したっていうふうに話させていただいたんですけども最近は他の地域とかに高校生とか大学生の方が増えていて Code for Japan の Slack のところにも何人か学生の方が増えてくださって、えー、とすごい喋りやすく。あの いろんな話ができてすごい楽しくやっています。エンジニアの方ばっかりなんじゃないかというふうに思っていたんですけども、エンジニアの方ばっかりじゃなくて、デザイナーの方だったりとか、えー、と行動をかけない方がもいらっしゃるので、そこの方の意見とかもしっかりと取り入れていけるっていうのは、すごい、すごい団体だなっていうふうに思いました。はい、では最後に、えーと、シビックテックで現在行われているプロジェクト。 がこういうふうな感じでいくつかあるんですけれどもこれに関しては全て、えー、と ど, のどんな方でも参加ができるプロジェクトですなのでぜひ皆さん参加してみませんかということでぜひ、えー、とデザイナーの方もぜひ参加してみてください、はい、以上で終わりになりますありがとうございましたありがとうございましたはい デザインはい、じゃあ2人目の吉澤さんのプレゼンテーションが以上で次がですね。あれ、よろしくお願いしまです。はいあ、高橋さんのタイトルは、はい、ゼロから始めるシビックテックですね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ始めさせていただきます。じゃあまずは自己紹介ですね。えー、あたがいです。 慶応高校の2年生で Code for Japan のインターンをやってます。で、ハマってることは、r e アベースとリビルド FM です。で、えー、今日は、えー、インターンになるまでの経緯と、えー、それから運営に関わって感じたこと、えー、最後に今後やりたいことを紹介します。じゃあ、まずは、インターンになるまでの経緯ですね。で、最初はクオラで、ウイルスで自宅待機の子供たちのストレス状態はどんな感じですかっていう質問に。 とにかく暇だと、パソコン以外やることがないっていう回答をしたら、135件も高評価をいただいてですね。で、コメントも何件かついて、そのうちの一つが素晴らしい、ぜひシビックテックに参加をっていうのだったんですね。で、普段生活してて、シビックテックっていうワードを聞くことってほとんどなくて、で、その時も何のことかわからなくて、シビックテックって何なんだっていうことになったんですね。で、少し調べてみると、こういうエンガジェットの、えー コロナウイルス対策サイトの裏側っていう記事が出てきて、で、そこにこのイシューのスクショがあって、これは簡単な文言変更のイシューなんですが、こういうちょっとした変更でも貢献できるって書いてあって、で、もしかしたらこれ俺でもできるかもって思ったんですね。で、何個かイシューを投げて、で、そこで Code for Japan のスラックグループがあることを知って参加すると。で、 そこの、そこにノートが貼ってあって、インターンがあることを知って、で、インターンとして今働き始めたというところでございます。で、現在は Code for Japan のインターンとして、Civic Tech Live、それからソーシャルハックデーなどのイベントの運営と司会進行をやっております。で、その運営に関わって感じたことですね。で、えー、結論から言うとですね、えー、エンジニアってすげえと、あとはデザイナーってすげえっていうことなんですね。で、どういうことかっていうと、 僕はその中3の冬からプログラ ミ, グラミングを始めて、そのままあの付属なんで普通科高校に進学したんですね。普通科高校なんでその友達とプログラミングの話って基本的にしないんですね。で学校の授業も、情報の授業も、ワードとかパワポの基本的な使い方みたいな感じで、プログラミングの授業っていうのがないんですね。でそうすると自分のレベルが分からないと、比べようがないので。でそうすると、 俺はできる方だと思ってしまうわけですね。で、俺はできる方だと思ったまま、ソーシャルハックでっていう、まあ、コードフォージャパン主催のハッカソンに参加すると、えー、まず、エンジニアの仕事がすごい早いと。で、その会話が用語だらけで、ちょっと何言ってるか分かんないと。で、デザイナーは、デザイナーでなんか30分ぐらいですごいロゴを仕上げてきて、で、ックの発展にはこう、同世代の学生がコアメンバーとして開発している。 でここでやっと、こう、あ、これってまだまだなんだなと気づくんですね。ただ、このなんだろう、自信を失うのってそんなに悪いことじゃなくて、で、このグラフみたいにですね、素人は自信があるんです。で、僕は今までここにいたんですね。で、それがちょっとここに来たと。だからこれは本当にいい傾向でもっとこう自信を失うべきだと。 それを踏まえて今後の目標、まあ、今後やりたいことは、えー、ここのさっきのここからもっとこういくと、もっと自信を失おうということです。で、これは何だろう技術的な話じゃなく、技術的なことだけじゃなくて、運営とか、司会進行ももっと知識と経験を積んで、広い世界を知りたいなっていうのが目標で、もう一つがですね、オフラインイベントに参加したいというのは、 これはあの僕が入ってから今までのイベントって全部オンラインなんですね。まあ、こういう時期なんで。で、まあ、なるべく早くこういうイベント、オフラインイベントを企画して、まあ、運営として参加したいなと思っています。で、最後にですね、えー、エンジニアの方、それからデザイナーの方、えー、どちらでもない方も、それから学生の方もですね、えー、ぜひゼロからシビックテック始めてみませんかということで、以上です。 はい、ありがとうございます。はい。そうですね、確かに私とやたがいくん会ったことないですよ、ね。そうですね。ずっとリモートです。<笑>ずっとリモート、もしかしたら存在しないかもしれないです。ね。<笑><笑>はい、ありがとうございます。冗談ですいるとは思っています。はい、じゃあ。 えっと、今回のイベントのテーマが24時間つながろうというところなんですけれども実際に私たち自身もこうコロナによってある種インターネット上で出会った人たちだったり出会った活動だったりするのであの私たちのつながりみたいなところも含めて皆さんにこう質問いただきながらお話ができたらなと思うのであの参加者の皆さんともつながる機会になれたらなと思うのであのぜひあの気軽に質問を投げていただけたらなと思っております。 改めてあの話してくれた3人の紹介をもう一度するんですが最初の1人目が渡辺さん。 瞑想さん2人目が吉沢さん、タイるさんで3人目が矢田さん、浩タさんで、えっと、司会というかファシリテートというかというところで、えっと、私、竹定が一緒に入らせていただいて皆さんとお話ができたらなと思っておりますで質問に関してなんですけれども3、えっと、人ともに聞きたいみたいなことがあればもうそのままどんどんチャットに書いていただけたらなと思いますし、えっと、もしこの人に聞きたいなみたいなテーマとかがあの個別であれば えっと、1番の渡辺さんにとか、2番の吉沢さんにとか、3人目の田貝さんにっていう風に書いていただけたら、あの、スムーズに質問をさせていただけるかなと思います。今までのところで質問があるかをちょっと見たいなと思ったんですが、えー、っと、一つ今、<笑>田貝さんのところにあったのが、中3から エンジニアとかプログラミング勉強したみたいなところに結構いろんな方がツッコミを受けていて、なんかご両親とかがエンジニアなんですかっていう質問が1個きているので、ちょっとじゃあそこ抜けますいや、はい、全く父親は保険会社で働いてますし、母親もまあなんパートでどちらもエンジニアではないです。なんかかきっかけっけて なんだったあそうですね、両親は違うんですけど、親族のおじが2人ともエンジニアで、うん、なんかその親族で会った時にいろいろ話をしてて、かっこいいなと思って、なるほどやり始めました。じゃあ、周りに両親じゃなかったけど、そ う, です、ね、そういう大人がいていいなみたいな感じだったんですね。ありがとうございます。すおじさんは嬉しかろうっ て, <笑>来て<ま>す。<笑><笑> はい、あのこんな感じで皆さんあの全然あのラフに投げていただけたらなと思いまして、えー、ちょっと私も3人に聞きたいことさっきお話しした通り私3人ともに会ったことを物理的にはないのであのみんなのことも知れたらいいなと思いながらちょっと共通でいくつか質問ができたらなと思ってるんですけど。 皆さん、多分、最初はプログラミング勉強してたとか、自分で開発してたっていうところから、あのコロナがきっかけでシビックテックに入ってきてくれたっていう形だと思うんですけど、なんかこう、自分で開発していくのとシビックテックのコミュニティの中で開発していくの、どんな違いがあるのかなと思っていて、そうですね、プレゼンの中で言うと、多分、吉沢さんとかがその話、ちょっと触れてた気がするので、その辺も含めて、じゃあ。 吉田さんから少はいえっ、ー、といつ自分はいつも、えー、とマインクラフトのサーバーのプラグインを開発しあのコトリンとか Java で開発をしていてでここの CivicTech、えー、っていうものを知って参加をしたっていう形だったんですけれども CivicTech、えー、と, と個人開発の違いは。 大きいのは多分大人数で開発をするっていうこととあとは開発が進むのがとても早いっていうところになるかなと思っています。えー、っと自分が開発してた個人で開発してた時は多くても45人でやっていたのがえー、っと今の北海道版のコミッターさんだけでも20人ぐらいはいらっしゃるのですごい大人数での開発になっているなと思っています。で うん、と速度が速いっていうのは、うんと、北海道版も60時間ぐらいで出来上がったサイトだったので、そういうところではすごい進みが速いなっていうふうに思いました。人の多さと開発の速さみたいなところって感じですかね。そうですね。うん、じゃあ、北海道版の吉澤さんから、じゃあ次は、東京版の開発をしてためい想さんにも聞いてもいいですか。おはい、えー、っと、うん、そうですね。まあ、個人開発だと、 まあ、やっぱりこうまあ個人というか1人というかまあ数人だとしてもやっぱりこう人が少ないっていうのはどれだけすごい人が2人3人いてもやっぱり技術力っていうのはある程度限られてしまうっていうところは絶対にあってだから例えばそのさっき出てたそた大人数であればあるほどその技術がいっぱい集まるとかまあそのや単純にその作業できる量が多くなるので速くなるっていうのがまあ大きなシビックテックの強み。 ななのかなと思います、まあ、ただその一つこうちょっとなんていうんだろ う, こうそのままやっぱ そ, のそれがデメリットにもなり得てそのやっぱこういろんな人がでいっぱいこういろんな立場から集まってくるのでこうどうしてもこの考えがいろいろなってしまってこうちょっと物事の更新を決めるときに少しこのうまく立ち回れる人がやっぱりその行動を書くっていう作業だけじゃなくてこ う, うまくみんなをまとめるっていう役割の人もいてくれるとすごくいいかなっていうのはあります。 <笑>まあじゃあある種プログラムする人だけじゃなくていろんなチームでのこう協力が必要みたいなところがより強くなっていくって感じですかね<笑>ありがとうございます<笑>そしたらじゃあ4月末の多分さっき言ってたハックデーっていうイベントが最初のシビックテックだったと思うんですがやったがいさんはどうですかあはいえっと、はい、僕はだろういつも個人で開発とかしてるとつい 自分の知っってる技術に走っちゃうんですねだから新しい技術を使わないんですけどこう集団でというかまあシビックテックだともともとあるプロジェクトに僕が入る感じなんでそこで使ってる技術を学ばなきゃいけないっていう感じで強制的にこう新しい技術を知れるあとはちゃんとこうチケット切って役割分担してるとかそういうのもシビックテックというか えー、大人数での開発ならではだなぁと思いました。そうですね。はい。ありがとうございます。れあれですもんね、今日このイベント終わったら2人にそう、ね、そう別の言語のところ教で教えてもらうみたいなことが、マ<笑>シビックテックだと起きるみたいな感じですね。うん、うん。ありがとうございます。<笑>えー、続き、皆さんからの質問を。<笑> 教えていただけたらなと思うんですが、一つ来てたのが、えーと、誰でも参加できるということですが、なんか学校の友達も誘ってみようとか考えたことが。あ、聞こえる<笑>危ないなすすです。ちょっと危ない。<笑>止まってる学校の。あ、画像が止まってる。学校画像が止まっていいです。<笑>あの顔、顔です。顔が。<笑>あ、で も, うあもうちょっと動いた。あ、直った。<笑> 学校の友達を誘ってみようとか考えたことはありますかシベックテックが部活動みたいな感じだと面白いなと思いました。放課後あのリポジトリに集合なみたいなの来 て, てるんですけどあ皆さん多分北海道と東京とみたいな感じで全然別々のところから今回は集まっていただいてるんですがなんか身近な友達を誘ったりみたいなこととかってあったりしますか 僕はないですまずそのプログラミングをやってる友達がいないんで。そうか確かにね。さっき言ってましたもん、ね。確かに。誘えないですね。<笑><笑>むしろここで作るみたいな感じがそうです。<笑>そしたら<笑>多分<笑>自分くらいかな。そうですね。周りにプログラミングをしている人がいるとしたら。いっぱいいるとすれば自分くらいなんですけど、なんだろう。えー、っと、<笑> Twitter で言ったら、 興味を持ってくれて、やってみたいんだよねって声かけてくれることはあるんですけど、うんうん、だけど、うんうん、そんなに自分プログラミング得意じゃないしなっつって、いや、あの、遠慮して入ってきてくれないんですけど、なので、うんうん、部活動的なことにはちょっと今のところはなっていないんですけど、うんうん、なんだろうな、誘ってみたら面白そうだなとは思います。うんそん 誘った後最初にどういうふうに怖がらず来てもらうかみたいな<笑>そうですね<笑>確かになんで怖いんだろうでも志澤さんの話にもありましたよね う, うん、まあ、大人ばっかっていうのはやっぱ怖いうんじゃないですかなるほどじゃあ<笑>若い人を増やさないといけないですね あとそ、ね、そうですね、ちょっとシビックテックから外れちゃうのはあるんですけど、僕が高校の時には、まあ、僕の個人の話なんですけど、ウィキペディアっていうのは、うんまあ、ある意味このし、やっぱりこう知識を集める場所という点では、まあ、若干こうシビックテックに近いところがあるんですけどあのシビ、シビックテックじゃない、あのウィキペディアを書く部活みたいなのを作る計画をしてたことがあります。ウィキペディア愛好会みたいな感じで、高校で。うんまあ、ただ、ちょっと<笑>。 あんまり本気じゃなかったんだっていうのと、あと、活動場所がやっぱり学校じゃなくてインターネット上なので、まあ、その辺がちょっとこう規約に引っかかったりとかはあったんですけど、<笑>あまあ、ただ、そういう感じで、まあ、やろうとしてたことはまあ、なくはないかなって感じなんですけど、やっぱりこう、ちょっとハードルが高いというか、賛同できる人がいればって感じですね。うんうんうんうん、あと、Y ちゃんが技術力高い人たちがいるのが怖いのかもって。めっちゃわかる <笑>分かる<笑>なんかこういろんなグラデーションで多分いらっしゃるけどすごい人が見えちゃいがちだからそうフィーチャーされて出てるん で,、ねそうですね、メディアとか確かにちょっと知り合しちとこはありますね私とかもうできないもんっていうなんか前提で入っていくしかなかったからよいけど<笑>って感じです確確かに確かにに<笑> ありがとうございますあとはそうですね、高井さんに中3でプログラミング勉強されたとのことですが、独学ですす。か質問があります、うん、はいす、ね、スクールですね。最初は、最初、まあ今もまだスクール通ってるんですけど、まあただ最初はやっぱわけ分からず、こうカリキュラム進めてるだけで、やっぱ途中でなんか作ってみたいって思ってから、だいぶいろいろ自分でやるようになったんで、最初はやっぱスクールで勉強してました。 うん、ちなみにそのスクールっていうのはさっきのおじさんの影響で始めたのかなんかなんだろうどうやって知ったとかどうやって入ったとかありますかあおじさんの影響でまあそのとりあえずスクールを探し始めてまずそこからいろいろ探して、うん、まあなんかもう有名なスクールが結構なく埋まっちゃっててだから結構あんまり有名じゃない<笑>とこ入ったんですけどまあ いろいろ親切で、すごい役に立ってます。うんそっか、人気なんですね、じゃあ今、中高生の中で。プログラム、そうでしょう、ね、多分、結構人気だと思うんですよ。なるほど、やっぱかっこいいですよ。そうだね。だちなみに、メイソさんは独学<笑>独学ですか<笑>あ僕は独学ですね、100%。あのな、ー、んだろう。 あの一時期一時期っていうか多分今も流行ってると思うんですけどエクセルでゲームを作るっていうなんかすごいニッチな界隈がありまして<笑>まあなんかの<笑>ダース・ベーダーゲームみたいなのがあったりするんですけどそれが結構なんか僕小5の時になんかそれになぜか出会ってかそこからこうプログラミングに入ってったっていうのは実はあるんですけどそれでだからあのそのエクセル エクセルでゲームを作るっていうのがすごいやりたいっていうか、なぜ か, か, かゲームをすごい作りたいっていう、なんかその謎の意欲だけあって、なんかその C シャープのゲームの本とか買ったんですけど、ゲームを作るっていうのはあの単純にやっぱこのプログラミングだけじゃなくて、絵を描くとかがすごい必要で、僕はそれが結局面倒くさくてやりたくなかったんで、結局ゲームを作るというその野望は頓挫してしまったんですけど、それがこう元になって、後々こう今に至る時に、こう、プログラミングを勉強 ちょっと勉強してたっていうのが、あとあと生かされていくっていう、そんな感じになってます。はい。なるほど。<笑>強いですね強い11歳の入り口だな。<笑><笑><笑><笑><笑>しかも11歳が Excel でゲームを作ることにどうやって出会うのか、私はイメージがつかないそうそう<笑>そう。僕もそれは覚えてないですね。なんか そのき ど, うどうしたんですかねまあ多分遊んでたんだと思います。あなんか、多分マクロを作ってて、なんかあの自動化するときに。<笑>だからマクロを作るってどう強いって<笑>なんですかねちょっとそれは覚えてないですね。<笑> 11歳でマクロを作る。<笑><笑>怖、まあ何かやってたんですよね。マクロ作れない、<笑>マクロ作れない40代、50代いっぱい。<笑> まあ、またちょっと難しいと思います。なあれはいな。あれはあれで難しいですね。難しいところです。<笑>すごいな。ちょっと待ってくださいね。質問がいっぱい。えー、っと、ありがとうございます、うん。ごめん、ちょっとマクロの話も続きで聞きたいんで、ちょっと一旦一つ私が取り上げたいのが、と取りまとめ、多分シビックテックのプロジェクトチームで動かすときの話なんですけど、 取りまとめの人がいたとしてもメンバー間で合意形成ができずに分裂したりすることってないんですかっていう質問が。これは多分みんなかなと思うんですけど、えっ、ー、と、明イさんとか多分大きい東京都の、ね、ところとかにいたと思うんですけど、分裂か合意形成の難しさみたいなってありますかそうですね、合意形成。まあ結構その、 うんまあえっと、東京の方でコーディングの話で結構その分裂、すごい決裂してあるってことは今のところはないんですけど、やっぱりその例えばあの細かいところで、えっとまあ、その書き方の国性の違いというか文化の違いという か, <笑>なんかその早くやりたい人と綺麗に書きたい人の違いっていうのはあって、まあ、これはこう分裂というよりはいろいろ意見を出してくれるって感じなので今のところうまい方向にはいっていると思うんですけど。 まあ、東京版の場合はあの行動原則っていうのがあって結構 そ, のそれを一応みんな理解するというのが前提にはなっているのでこうお互いを尊重するというか、まあ、例えば罵声を浴びせるとか罵り合いにはならないようにっていうのがもともと決まっているので、うんうん、なんか結構それによって何とか何とかっていうとちょっとあの表現があれなんですけどあのそのうまく分裂しないようになってるかなっていう感じはあります。 ありがとうございます。ちちっちゃい掛け方のちょっと違いみたいなことと変わっても、な基本的に行動規約が前提にあるから、なんか大きなことが起きたりはあんまりしないかなっていう感じですかね。という印象ですかね。まあ、もしかしたら僕気づいてないところがあったのかもしれない<笑><笑>あるかもしれないです。あれはメイソンさんの触れた中ではなかったかなっていう感じですかね。まあ、特になんか分裂という認識にはならなかったですね、僕の中では。うんうんうんうん 吉沢さんはさっきの話だと60時間みたいな、なんかすごい多分、勢いで、すごい人数が集まったんですよ、そ こ, こ, こはなんか、ある種コロナ系だと、急がなきゃみたいなとことか、性格じゃなきゃみたいないろんな難しさがあったと思うんですけど、なんかそういうとことか、どうですかうーんと60時間って言ってもあれですよ、東京都のやつをフォークして作っているので、厳密に言えば多分東京都さんのやつがあるので。 多分本当に一から作ったら60時間では済んでないんですけどななんだろ う, なうんコロナの情報に関して言えば正確性もすごい重要ですし速度もすごい重要だと思うので、うん、どうやってできるだけ更新を早くするかどうやって自分の手を使わずに更新するかっていうのはすごい大事にしたかなっていうふうには思いますね。うん 豊タさんはじゃあ、ハックデーを多分数回、運営側で見てきたと思うんですが、実際なんか、皆さんの動きとか、関わり方見ててどうですかうんまあ、なんだろう、そんなにまあ、小学生じゃないんで、<笑>言い合いで騒いだりとかは、それはしないでしょうけど、<笑>まあ、その細かい、なんか、これはこうなんだ、いや、違うみたいな言い合いはむしろないと困ると思うんで。 うんうんうん、それはなんか、な、うんだろう、衝突ではないですよね。うん、それはアーティシカルべきものなんで。うん、うんん確かになんかこう、意見を言い合うみたいなことはあるけど、なんかその分裂衝突みたいな、そね、衝突分裂みたいなところに至るってのはあんまりない、あまりとかないかな確かに印象はありますね。す今、わりと喋る。<笑> やっぱりそのプロジェクト単位で結構こう人が何て言うんだろ う, こう、例えば会社とかだとこう、やっぱりこう、俗人的というか、なんかこう、プロジェクトに人が集まるというよりは、人がすでに集まっているって感じなので、こうやっぱこう、流行戦争みたいな、ちょっとキノコとタケノコと酒ケノコみたいなのが起こるんですけど、<笑>こうなんかシビックテックの場合ってプロジェクト単位で人が集まるのでこう、一応そのプロジェクトで何がやりたいっていうのはみんな共通。まあまあすごい あの雑に言うとそのプロジェクトにもともとあんまり賛同しない人ってこうまあ基本的に参加しないっていう選択肢も取れるのでそうするとこ う, ん, こうなんか理念が基本的に共通の状態でみんな集まれるって感じなのでこうなんか分裂にはならないかなっていう気はしますす、まあ、あくまでで気がするだけかなっていう感じです。 確かになんかこう誰かにお願いされて動いてるというよりかは自分がやりたいことに入っているっていう感覚がみんな強いっていうのはなんかそもそもあるのは一個強いのかもしれないですね。ありがとうございます。で、えっと、瞑想さんに質問が来てて、あ、ごめんなさい。 ウィキペリアとか含め、マクロとかも含め、知識の幅が深いなっていうふうに来てるんですけど、なんか確かに音楽の専攻私もなんか音楽の専攻って、途中まで知らなくて、結構びっくりしたっていうのがあるんですけど、うん、なんかこう、いつもどんなふうに勉強してるんですかって。あまあ、これはまあ諸説あって、うん、あ, のなん<笑>あの、いや、これは諸説あるんですよ、実はあの、一<笑>つはまあ、音楽については詳しくないんで、<笑>音楽を専攻してるって言っていいか分かんないっていうのはあるんですけど、 えー、っとあとはもう一個は、まあちょっと、質問の回答にならない、ね、まあこれは端折るかえっと、そうですね、ウィキペディアとか、まあ、マクロに関しては単純にそのさっき、ちャッと書いたんですけどあの、ツールバーにあったから、多分それを調べ始めたっていう、マクロってなんだみたいなねあの、単純な好奇心だと思うんですけど、ウィキペディアとかになんでこう、こう興味があるかっていうのは、やっぱりその、シビックテックというかオープンソースというか、なんかこう、みんなでやっていくっていうのが、 僕はすごい好きでああのなんだろうあんまりこう、まあ、これは僕の個人の話なんですけど、こう権利でこう独占するっていうのがあんまり好きじゃないですあの理念的には、そのやっぱりこう経済的とかには必要だと思うんですけど、で結構僕のツイッターとかを見ると、あのなんて著作権じゃなくてクリエイティブコモンズしろみたいな感じの過激なことを言ってたりするんですけど、やっぱりこここうううなんかこう、まあ、やっぱりこうちょっとなんか理想 論にはなっちゃうんですけど、こうコモンズというか、うん、こう人類共通のために何かするみたいな、うん、うそういうのが僕はすごい好きなので、まあ、シビックテックのこうオープンソースとか、まあ、ウィキペディアも結構そういう一応そういう理論理念でやってるプロジェクトなので、まあ、興味があって、うん、あと個人的にあのなんかドキュメントっていうかあの機械の取扱い説明書は一から読むタイプなんでなんかヘルプが最初から読むみたいな<笑>そんなそれは僕の個人的なあの癖だと思います、はい ありがとうございます<笑>面白い、はい、あともう一つ質問が来ていてちょっとこれ私読むのが若干心が痛いんですけど、えー、と取りまとめ役ってどんな人がになってましたかそれとも特にいませんでしたかっていうのとどんな経緯で取りまとめ役が決まりましたかっていうとその人がどんな動きで取りまとめのつもりになってましたかっていう質<笑>問があるんです。<笑><笑> <笑>うん、私、ミュートにするんで、<笑>ちょっと、機内を見しべってもらっていいですか素か。あの、どうぞ喋りたいことがあれば。全然ない。ない<笑>全然ないわ、問題な気がする。<笑>全然ないわよ。<笑>うんうんうん、鳥りと役はどんな人がなっていましたかどんな人がなっていましたか多分初期メンバーの誰かじゃないですかね。まあ、そう。最初からいた人の方が。 それは結構、実はさなんか心理に近くて、あの結構こう、うん、シビックテックのプロジェクトは、あのハッカソンとかで立ち上がることが多い、うん、ハッカソンっていうのは、まあこうそのプログラミング技術大会みたいなのがこう結構あるんですけど、それでこう、プロジェクトを立ち上げた人がそのままこう先頭に立ってやっていくっていうのが、割と、まあ、取りまとめ役みたいな感じの概念に近いかなっていう感じなんですけど、それも結構その、 その人がこうリーダーで、その人の言うことは絶対とか、なんかそういう感じではなくて、なんかこの、まあ、その人、まあ、確かにその人の言う、やりたいことが一番強いので、その、結構みんなその人に合わせるっていう場合もなくはないんですけど、まあ、なんかこう、上についていくという概念がもともとない、やっぱりその、共に作るなので、その、誰かにこう、誰かのためにやるって、なんていうんだろうな、まあ、その、共に作るっていうのは、やっぱり自分、こう、フラットな。 権限がフラットな状態っていうのが結構大きいと思うので、あまりこう、リーダーというイメージではあまりないんじゃないかなっていう、その点でいうと、取りまとめ役がいるのかどうかっていうところもちょっと微妙な概念にはなってくるんですけど。ならずしもトップダウンなわけじゃないですか。<笑>かこういう方向でやった方がいいんじゃないみたいなことを最終的に出してくれる人はいっても、そうすって、なんかこうしようぜっていう人はいないかもしれない。<笑> ツールの一声で決めるあとはまあ、ね、もしこう3何か理念がこう2つに分かれちゃった場合っていうのはあのー、やっぱりオープンソースの強みでそのままこう分裂して同じコード的には同じものを使っててもこう分裂して使うことができるのでこうなんかまあ言い方は悪いけど争うなら別にこう別でやった方がいいみたいなこう争う必要がないというかあの別の、うん プロジェクトとして歩み続けるっていう選択肢がと要因取れるっていうのがこうやっぱり権利関係的にもそうなので、うんうん、そういう考えるとこう誰でも取りまとめ役にもなれるしっていう感じかなっていう、うん、ちょっとうまくまとまらないですけどそんな感じかなっていう感じはいありがとうございます<笑>確かになんかその取りまとめ役っていう役みたいなのって多分一人ではないしなんかその役割によって誰が一番 こう意思があってみんなでしゃべるときにこうまとめるかみたいなのも全然変わるしなんか個人的には多分プロジェクトの規模が大きくなった段階で人がそこが変わったりしてもいいのかなっていうところは思ったりはするのでそういう意味で言うとあんまりこう取りまとめ役みたいなのってあんまり1人この人じゃなきゃとかこの人がやったら決まるみたいなのはそもそも起きないかなっていうのはあるかもしれないですね。 そろそろしまいにしなければならないそ。そうですね。きっと3人はこのまま、はい、<笑>あの開発をしていくんだと思うのですうう<笑>大会、また会皆さん、ね、<笑>このまま興味があれば私たちのスラックに来ていただければと。<笑>なんかあの、シビックテック的なこうプログラミングスクールというか勉強会みたいなのもいいですよね。今やっぱ 確かに、うんうんうん。実際の作業ってのは大きいんで、うんうん、なんかこう、もうちょっとこう、プログラミングのし、はい、教育に、教育っていうか、なんか、入門みたいなのがあっても、はい、あ、じゃあ、共に作るから外れちゃう。確かに。じゃあそう、面白いかなっていう気は。みんなで考えましょうか。そうですね。<笑>考えることが増えてる。 そうね、考えるこ と, とやることがこうやって増えていくのが私の。<笑><笑>はい。関さんもいいですね。で<笑>えっと。やったーやってくれるって。<笑>みんなでやるんですよ。共に作るなんて。みんなでやる感じです、はい。やろう。やりた い,、はい。はい。でですね。えっと。 多分それはまた皆さんに告知していくと思うんですけど、すでに決まっているイベントをいくつか紹介させていただいて、最後にしようかなと思いまして、でえー、と今日もちょっとシビックテックライブ風ではあったんですが、シビックテックライブっていうのが、も、えー、ともと奇数月開催、2ヶ月1回やっていて、えーと、アフターコロナというか、ウィズコロナというか、3月以降はほぼ毎月やってるんですけれども、 こんな感じで皆さんと一緒にお話をして、なんかこう、こんなことできたらいいなとか、とこんなことやりたいな、みたいな、まさしくさっき話してたみたいな、じゃあ入門編やろうみたいな感じで、こうみんなと話しながら次の動きをやっていく入り口にするっていうのをシビックテックライブっていうのをやっています。で、これが次が6月16なので、もしよかったらまた遊びに来てください。で さっきの話に出てたので、じゃあ、高井君、ソーシャルハックデーについて紹介いただいてもいいですか な, なるほど、えー。ソーシャルハックデーは、誰でも参加できるワンデーハッカソンを、まあ隔月で開催。最近は毎月開催してますね。で、えー、プロジェクトを、えー、それぞれ持ち込みたい人が持ち込んで、それに参加者が参加して手を動かして作るっていう感じで、オフラインの時は、 えー、複数の拠点でリモートでつないで、えー、作業をしていたりあとはまあプロジェクト、えー、参加者がまあ、さっきこれ言ったか参加者が興味を持ったプロジェクトに参加するとでランチとかを挟んだり、えー、しながら議論開発をしていくという感じですはいありがとうございますこれはは ち, ょっとちょっと補足してもいいですかどうぞどうぞこのプロジェクト持ち込みなんですけどこう参加するからには絶対持ち込まなきゃいけないっていうわけでもなくて、うん うんうんうん、極端なことを言えば何にも考えない状態でその日、そのまま参加してそこにあるものに参加するっていうので全然大丈夫なので結構、そういうふうに楽しんでいる方もハッカソンっていうのは多いかなと思うので、うんうん、なんかやりたいことがなきゃ参加できないというよりはそこにあるなんかいいものがあったら参加するっていうのは全然大丈夫なので、うんうん、ぜひみんな来てくださいということで、はい、台本にないことを言いました。ありがとうございますも全部で <笑>あとなんかそもそも一個のプロジェクトに突っ込んだらもうそこにいなきゃいけないとかもなくてなんかこっち行ったりあっち行ったりとかもできるような、うん、すごい緩やかなコミュニティなのであのぜひフラッと遊びに来ていただけたらなと思いますすこれは日日の土曜日ででね今度やる予定です。 であとは、えっと、さっきオフラインで会いたいみたいな、オフラインで会ったことないみたいな話をしましたが、こんな風に年1回、ですねみんなで集まるっていうのもやっていて、今のところだと、今回は愛知でできたらいいなと思って、今、準備をしているような段階だったりします。 であ と,、えー、と、ハックデーの海外連携版みたいなところで、それまで沖縄とか台南でやってたんですけれども、ちょっとアジアの各地のコードフォーコミュニティと一緒にソーシャルハックデーみたいな形でやる。もともとハックデーも、えー、とガブゼロのハッカソンからあのインスパイアされてやっているものなので、そのみんなと一緒にやるみたいなのもあります。でですね、ちょっと駆け足になってしまったんですけれども、ここまでで、えっ、ー、と、 Code for Japan 初めての Civic Tech ク テ, クテクノロジーで私たちができることはおしまいとさせていただいて次の、えー、と, ところの紹介をしたいんですが少々お待ちくださいねちなみにこれは Code for Japan の PTX なので皆さんもしよかったら<笑>あのポチッとなっていうのを着ておいていただけたらなと思いますちゃんと次のイベントを告知するので少々お待ちくださいねでこっちは今私たちの PTX なんですけれども次の 時間帯は、はい、私もすごいこれ<笑>気になっていて<笑> 24時間24コミュニティがつなぐオンラインイベントこのまままだまだ続いていきます。で次のプログラムがオンライン×探究という新しい教育の形というタイトルで。 探究という新しい教育とオンラインとの融合を図って急成長を遂げている探究学者さんの代表の小月さんと PTX の藤田さんがお話をされるイベントが次の10時からイベントとなります。で、えー、とこちらの画像にある QR コードを読み取っていただいて、そのまま次の参加をしていただくことができるので、ぜひご参加くださいというところですいません、ギリギリになってしまいました。おー、<笑> C に押して。すいません、ついついちょっと<笑>。 マクロの話が気にな っ, ちゃってマクロ勉強会するべきです か,、ね、<笑>じゃあ確かに<笑>マクロと VBA は違うみたいな、ちょっと宗教戦争スがありました。ウ<笑>ィキメディアとかオープンストリートマップの概念をなんかみんなで<笑><笑>話すとか、ね。<笑> <笑>の Google のものを一切使わずに一週間生きるみたいな人やってる人もいます、ね。ああ、やったあーあの。Amazon やめて、Facebook やめてみたいな感じで順番にやってた。AWSA のアクセスをやめるみたいな。締めなきゃですね。締 め, なすね締めなきゃ。ここもう終わってないです。イベント続いて。<笑> えっと、改めまして質問いただいたりとかコメントいただいた皆さんとかそういただいた皆さんとかあ、えっで、と、共に作るってところと共に考えるっていうところがコンビニでもあるのでぜひお気軽にご参加いただいたりご意見いただいたりしながら皆さんと一緒に自己社会でいろんなものが作っていけたなと思いますのでもしご興味あれば引き続き遊びに来てください。 はい本日はい回だけあ り, たありがとうございました。そしてゲストの3人、ゲスト、スピーカーの3人、ありがとうございました。でした<笑>ーーはいいた<笑>はい、で、この後私たちは世田谷君の環境構築に移っていくんですが、すイベント自体はこの後探求<笑>学者さんのイベントがあるので、<笑>あの皆さんぜひ。はいあのはい<笑> ちょっと教育に興味がある私たちのプロジェクトとしてはもはや次も聞きたいんですけれども<笑>、はい、皆さんもあの一緒に遊びに来ていただけたらなと思います。ありがとうございました